会場の皆さん、こんにちは、えー、地元大御町茨城熊根ですこの日立のにのさこえり第20回という大きな締めを迎えて昨年に続きまして、ここ大御町においてこのようにたくさんのお客様にご来場いただきまして盛大に開催できますことに改めて感謝を申し上げますこの素晴らしいステージで演武させていただきますことに 20年分の感謝を込めて、精一杯、ええ、差し引きいただきます。どうぞ、五千円のほど、よろしくお願いいたします。それでは、参ります。会場のお客様に、礼儀。お願いします。平和の光が命を照らし、希望の光が心を照らす。平和を願い、命を祭り、心。 祭茨城生まれ祭り 「幸よ平和に願いを今祭りまでにまく風に平和の 「かわい 会場の皆様に感謝、来年、ありがとうございました。